こんにちはこんにちははい、えー、水平昇今日3度目の演技となります、えー、風が吹いて春です春が来て今度は新しい新しい年が始まるという気持ちで新たな、えー、気持ちでやっていきたいと思います、えー、本当に今日はあの集まりいただいた皆様 準備してくださった皆様、本当にありがとうございます、えー、最後の演舞、感謝の気持ちを込めて精一杯となせていただきたいと思いますどうぞ、よろしくお願いいたしま す, ししますそれでは、参ります水天賞、2022風神、雷神二風、堂々、構え Good.、Oh. よかっ